初対どうもだけんです。はい、今日はですね。家族のうさぎのマーブルくんを紹介していきたいと思いまーす。よろしくお願いしますー。はい。マーブルくんなんですけど、今年でね。10歳になります。で、人間で言うともう90歳ぐらいのね。おじいちゃんなんですよね。でもね。 まだまだ元気でございます今これはね僕の足のふくらはぎの溝の匂いを嗅いでるところですね、あのー、あれですねペ、あのー、ロモンが出てますはいこんな感じでね自分の背丈よりも高いソファーに登ったりもしますでもねちょっとおじいちゃんなんでね降りるときちょっとクッションを引いてあげてますはいこんな感じで 降りてまずじゃん今これね餌を狙ってるところですねでこいつが好きなのはね人参やっぱりねウサギは人参がめっちゃ好きですねバリバリ食いますはいそれとグリーンリーフも大好物ですね本当にこれもバリバリ食いますこのモシャモシャしてるね顔がねすっごい可愛いいんですよマジで なんで、ね、ててですよね餌がなくなったらこの鳥り見ました今餌、ね、がねなくなった途端にこのタイプ住んであ今これね穴掘ってますね多分ね、あのー、隣にある弟の足がめっちゃ臭いんでしょうねちょっと穴を掘って、えー、逃げようとしてると僕は思います はい、あーそのうさの感じのあーこれはですねあのむちゃくちゃ腹が減ってる時の顔ですね。 ななんかね、あのー、なんてこの表現していいかわかんないんだけどなんかね、1点を見つめてあのー、ボーってするんですよこれはあのー、餌が入ってない時の顔ですねで、しかもあのー、めちゃくちゃ腹が減ってる時こんな感じになりますはいまたね俺の足に来ましたね今俺の膝小僧をペロペロしてまあンダパンダパンダおあ ペペロプロしてはいあ、かんだたまにね、こう舐めながら噛むんですよ。ペロペロペロ噛むみたいな。たまにかい痛い時はあります。ペロペロしてくれてるかと思ったら噛む神だ。すべの極みですね。で、えー、こいつの名前ね、マーブルって言うんですけど、マーブルの名前の由来なんですけど、えー、体がね、マーブル柄だから。 とといいうことらしいです、えー、譲渡してくださった方が、えー、決めてくれたんですけど、えー、マーブルマーブル模様だからマーブルらしいですはい今回はですねうち、えー、で飼っているウサギのマーブルの紹介でしたもうね、えー、10歳ということで人間の年でいうとね90歳ぐらいのおじいちゃんウサギなんですけどこれからもね元気に長生きしてもらいたいと思いますマーブルには本当に